ます6代目です今日も雨が降っております一大事ですこのままではお盆前のお仕事が終わりませんどうにかお盆過ぎに回してくれるお客さんを探さないといけませんとてもやばいですもう少し梅雨が早く明けてればとか台風が来なければとか思ってしまいますけど天気はどうにもできませんのでとりあえず気分だけでも変えるように こんな雨をならいいんですけど本んこんなハート型の雨で楽しく畳が配達できればなと思います花火大会も中止になったそうでせめて映像だけでも CG ですけどこんな花火でも見とってくださいボーンとボーンとたまやーですそれでは雨降らないでくださいと